Thank、you 今日はそばをピラニアに揚げてみようと思います。はい、こんなでっかいの揚げるの初めてです。さあそれでは入れてもらいましょう。 全然全然じゃん。ねサバあげてみたんですけど、うん、全然ビビって食べないですね。<笑><笑> 近寄らないですねちょっとでかすぎたかもしれないです、ね、みんな端っこに寄っちゃいましたみんな向こうの方いつもはあのちっちゃいエビとかあの切ったアジとか こ, のこれくらいのアジとかを揚げてるんで今日ちょっと試しにでっかいサバに食いつくかなと思って入れてみたんですけど<笑>全然ビビっちゃって全然ダメでしたね ねえ、むさぼると思って期待してたんですけど。<笑> やっぱ人気な天然た。イ、はい、がおい し, しくいただきました。